やっぱ参加被膜っていうのは大事だからいいかそうそう、まあ、初めはこんな感じ 結, 結構ねもなんが早いから、ね、びっりいいじゃないのまあ、こんな感じで、うん、やっぱり一体の方が綺麗かなっていうのがは、ねうん、どうも VGP のダーマスです、A、VGP のホチョですそしてと特別ゲストのリアタンです<笑><笑>リアタンお願いします<笑>偶然にオスタたので<笑>、はい、リアタンにも参加してもらうことになりましたレジ<笑>ン液と<笑>ンこの<笑> えっ、ー、と銅箔を使ってアクセサリー作りやつをやってみたいと思います。はい、こ, んすますこんな感じです。じゃあ気をつけて。くっついてやが る, がる。完成したらここに載せます。はい、どうか。銅箔の表面に今酸化皮膜を作って。酸化薄膜、ね。は い, はい、はいね、その光の環境でねカラフルなあの表面にしようっていう。 なじすゃあ こ, ゃこかとかとかきれいにてるかないし酸化皮、はい<笑><笑>ね、膜がついたということで、はい、次はいよいよアクセサリー作りを。 こういういに作っていこうと思います同じ型でおっしゃでまず使うのがこれね、うん、レジン液、うんはい、まず特製あの紫外線に当てるとか紫外線こういうふうに固まるっていう、ね、ここここですね紫外線紫外線照射装置、うん、じゃあまずはこの型にねあの層にして作りたいから半分かなくらいまでちょっとレジン液入れますれよいしょ普通にとろみのついた液体って感じですねそうそうそう、うん、これだとね普通のなんかドロッとしてるんだけどお これを UV ライトとかね入れると結構いいねんだなこの段階で、うん、これで土台にして、はい、ちょっと表面張力で丸っこくなっちまってるなちょっときれいにしようか一応つまやじ用意してあるから1個調水用で、ね、あと泡とかね潰すとああきれいにできるんでなるほどそれもね気をつけたいねこれできれいにできたら土台が大事大事じゃあここで一回固めようよし UV ライトいくぜ できた。やってやってもらおうかな<笑>、はい。女子がやるとなんかよくできる気がするから。<笑>女子のハンドメイドってやっぱり貴重だよ。そうなの。うん、結構短い時間で固まると思うから、うん、まあ表面とりあえず固まればいいと思う。うんね、10秒ぐらいで。うん。ここ固まった。うん。じゃあここに、えーこ。もう一個爪楊枝を用しちゃうので、うん、これでちょっと綺麗なところを探して。はい。どこっかな。ちょっとビジュアル的にだいだいぶちょっとお先と違う。 眉ね、もちろん、ねち<笑>くち<笑>。くっついちゃうとね<笑>、はい、やっぱりこうやってねいい美しさをついて引っかえて結構ちっちゃいやつを使うんだなんかちっちゃいやつをね私はちりばめたいなと、うん、じゃあ、思、はい、って手、うん、でつまむわけにいかないんだくっついちゃうかもしれな い, ですい ち, ちょっとやってみますか、うん、こうして、うん、この方がいいかな、うん、そ, れをその作業を繰り返すわけねはい、うんま お好みによってはそうにしてもいいと。そうね。じゃあ銅箔の銅箔<笑>、ね、の好きなところをこわきんで<笑>でで感じに立てたらてででそれある程度できたらもう一回レジン液を入手だ入れて固めるみたいな感じでね。まあこうやって乗せていく感じ。<笑>これ銅箔自体はそんなに使わないわけね。ですね。 もうこれの3ページくらいかそうだ、ね、まあ人によるかもしれないけど、まあうん、使いたい人はふんだんに使われるけど、うん、あとはどのぐらいそこに最初の層に入れるかだってのはまあセンスう、うんまあ、センスサー、ね、手にくっつくね。はいあうん、まあ今ねちょっとこういうふうに、ね、散らしてできたので、はい、層にしたいか次うもう一回ちょっという uv じゃない、うん、レジンをちょっと重ねてい磯構造で入れ、はい、てきます。た入手つけない方がいいってことね、うんうん、くっついちゃう可能性があ る, ってことあるはい。 あんまり熱くすると、あの、載、うん、せらんなくなっちゃうから、うん、まあ、表面隠れるくらいだから、うん、そんなにいらないから。で、さっき使ったのレジンのね、うん、用の爪楊枝で、はい。鳴らせ 鳴, 鳴らせ。鳴らします。そこはね、あの、土箱をぐちゃぐちゃって言 っ, ちゃってもいいわけね。全然いいです。うん、で端っこまで気にしたら、再び照射をね。照射。あ、で、で、片面を。紫外線照射装置。紫外線照射装置。これでね、あの。 なんだろうね、下の銅箔と混ざんないようにしようっていうね、うん、固めとね、うん、10秒くらいだったんで、うん、固まったと思います、うん、やっぱね酸化皮膜をね見えるようにするには大きいやつの方がいいと思うんだな、ねうん、なるほどその隙間を埋めて感じね、うん、いいかもしれないね なんか重ならないようにするとやっぱ綺麗かな、うん、か普通の銅とかもちょっと混ぜてみたらいいかな、うん、あそうあな る, なるほどねあのやっぱ酸化皮膜っていうのが大事だからさ、うん、強調するんだ、うん、なんかも、まあ、色の違いと か, いいかそうそうあじゃあ<笑> 2層目完成したから<笑>あとはこれ縁、うん、のギリギ リ, れギリギリまでちょっとレジに入れてもギリギリまであと伸ばせばいいかなくらいで止めればちょっとうもうちょい行ってもいいんでないの 大丈夫うーん。ここどこまでやるか大事なとこだね。う家までやったら綺麗な感じになるんだけど。はい、じゃあ、最後にナイフで固めていきます、ねね。後でこっちのマシンでシ。マシン、ここにね。ラ<笑>、ね、イト、照射器があるから、はいね。で、最後にあの、この、き持ってか、うん、金具を取り付ける。ストを取り付けるためのね。だるま缶をちょっとね、こう、つけていこうと思う。で。 うんえー、とレジンをまずはレジンを一滴ね一滴でいいですちょちょ、はい、頂点に出します一て一滴垂らしたから次だるま缶だねこれ向きはあの穴が大きい方を外小、うんうん、ちちゃい方を突っ込むだねそうそうそう、OK、にしてこうこうやって乗せる感じだねもうはい、はい、じゃあもう一回 はい、ここで硬化するわけね。はい。まあ一応どうしよう。うん、心配からもうじゃあおお入れし。大丈夫かな？お入れしない。うん、でもう一回う上からね、ししあの三度する感じで、もう一滴しとと。一滴とあの取れないかなっていう、うん、安全。よし、UV 照射。はい。これで今日を収めます。うん。挟むとやっぱ取れにくいから。<笑>完成ね、しっかりさせたいかな、ね。よし、ちょっと最善最善じゃない。えっ、ー、と安全を期して。 どうも、お、ちょっといいですか。うん、はい、ついた。ああ、光ってる、光ってる。そ こ, こ見ないようにね。やめないと。じゃあ、あの、機械で、ね、しっかり。固めたので。よいしょ、はい。完成したやつですね。はい、あ、いい感じ。よいしょ。しっかり固まってるかい、ね。じゃ、あ取り出してみようかう。よいしょ。 おー取り出したあち い, ち い, ち熱い熱くなから、ね、気をつけないけど<笑>おーおー綺麗なか紅葉みたいな山きれいじゃないお紅葉みたいな感じでじみじちって、うん、いいね。じゃあ風流なでよじゃあつけども。はい、完成。 いいね、いいね、いいいいよ、思った以上にいいよ。うん。いいね。うん、端までやるの結構きれいだね。うん、きれい。じゃ完成したものがね、こんな感じで。おお。ゆっくり。いいじゃないの。ひもが邪魔だねストラップ。ストラップ、ね。あ、そっッひもがね こんな感じでやっぱり立体の方が綺麗かなっていうのがねか裏から見ても綺麗だしか横から見てもやっぱ綺麗だしか上から見ても綺麗っていう<笑>、はい仕上げはい、というわけで今日はねレジンと銅を使ったねアクセサリーを作ってみました、はい、イイいい感じですね、はい、結構簡単にはできたから、ねね、レジンと酸化飛膜のうそうそ う, そ う, そう酸化の合わせ技だねとてもいいものだと思いますイ 皆さんもぜひ試してみてください。と、はいうけ<笑>で、次回の動画でお会いしましょう。うょうそれでは。はい、さあ、ありがとうございました。ありがとう。一応しか見てない。<笑>